はい、どうも、おめいチャンネルです。本日はですね、なんと JAL さんの方から、2024年1月に開始される新ステータスプログラムの発表がありましてですね、急遽ね、動画を撮らせていただいております。これはね、今後、JAL グローバルクラブだったりとか、ステータス修行にね、どのように影響を受けるのか非常に気になるところでございます。ということでね、結構ね、 これは衝撃の発表になるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、まあ一応内容の方はですね、これから触れていきますけれども、開始は今申し上げた通り2024年の1月から開始という形になっておりますので、詳細の発表につきましては2023年の秋口頃の発表という形になりますので、全容についてはね、まだわからない状況ではありますけれども、一緒にね、解説の方ね、やっていければなというふうに思います。 初めてね、私のチャンネルをご覧になる方は、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいてます。情報のお見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。じゃあね、早速内容入っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということでですね、こちら JAL さんのホームページの方にやってまいりました。URL につきましては概要欄の方にね、こちら貼っておきますので、ご参照いただければと思います。まずね、トップに記載がある通り、 マイルと共に毎日の暮らしと人生をもっと豊かに。2024年1月から新しいステータスプログラムが始まります。ということでね、台打っております。まずね、下の方行っていただきますと、はい、この通りですね、新ステータスプログラムの3つの特徴ということでございまして、まずね、1つ目、日常でもたまる新しいステータスポイントの誕生。新しいステータスポイントは JAL グループ便の登場やアーの利用など、飛行機のご利用時はもちろん JAL カードでの決済や、 ジャルショッピングでのお買い物をはじめとした日常生活におけるサービス利用、ジャルが推奨する環境に優しい活動への参加などによって獲得することができますということになりますので、ジャル便にね、登場していただく以外にもですね、ジャルカードの決済だったり、ジャルショッピングを利用していただくことによって、上級ステータスをね、獲得する術もね、出てくるという形になりますので、選択肢がね、増えるっていうことでは非常にいいんじゃないかなというふうに思っております。 そしてね、二つ目でございます。あなたのペースでステータスランクをゲット。新しいステータスポイントは、ステータスランク達成の基準となるポイントです。新ステータスプログラムは、複数の新たなステータスランクをご用意しております。JAL マイレージバンク会員である限り、生涯溜まり続けるポイントのため、お客様のライフスタイルに合わせて、ご自身のスピードでステータスランクを目指せます。ということでございます。ですので、これコツコツね、JAL 関連のサービスを利用していただくと、 まあ、ライフタイムみたいな感じになるんでしょうかね。蓄積していったものでですね、特典をね、受けていただくことができるというプログラムなんじゃないかなというふうに思っております。はい。そしてですね、こちら3つ目、上質なサービスで毎日の暮らしと人生をもっと豊かにということでございます。ステータスランクごとに異なる特典をご用意します。桜ラウンジサービスの体験から始まり、JAL グローバルクラブへのご招待や、マイル有効期限の無期限化、最上位の ジャルラウンジを生涯にわたってご利用いただける特典など、ステータスランクが上がれば上がるほど、ジャルの上質なサービスを生涯にわたってご利用いただけますということでございます。なので、1番、2番のようにコツコツね、利用していただくことによって、まあ、どのくらいのね、レベルかわかりませんけど、達成していただくと、桜ラウンジの入場体験券みたいなね、特典をいただけたりとか、 ある一定のレベルに達すると、登場以外でもですね、JAL グローバルクラブにご加入いただくことができたりとか。まあ皆さんがね、2022年中はね、フライオンポイント2倍まだね、やっておりますけれども、その登場だったりとか、登場回数でですね、獲得してたものが、ショッピングだったりとか、クレジットカードの決済で達成していただくことができるという形になります。で、さらにですね、ある一定のレベルに達すると、なんとね、生涯にわたって、 ダイヤモンドプレミアムラウンジだったりとか国際線でいえばですね JAL のスイートラウンジとかね利用していただくことができるようになるといった特典でございますこれはね非常に素晴らしいですね。 はい。続きましてですね、ステータスランク達成イメージということでございます。左側がですね、ご登場の機会があまり多くないお客様向けですね、次の旅行で桜ラウンジを体験ということで、こちらにつきましては JAL カードでの買い物、JAL ショッピングのご利用など、旅行だけでなく日常生活でコツコツ貯めていただくことによって、数年後には最初のステータスランクに到達ということで、まあこれを到達するとね、次の旅行では飛行機を利用していただくと桜ラウンジが利用できるようになったりとか、 ジャルグローバルクラブに加入していただくことができるようになったりとか、まあそんな感じになりますので、本当にね、これはもう単年ではなく、コツコツね、貯めていただくことによって、無理しなくてもですね、桜 ラ, ラウンジを利用していただけたり、ジャルグローバルクラブに加入していただくことがね、 できるようになってくるというね、まあ、そういった新しい術ができたというふうに思っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。そして右側の部分ですね、ご搭乗の機会が多いお客様、これはね、今まで通り頑張ってね登場される方、もしくは仕事だったりとか、プライベートで飛行機にめちゃめちゃね、乗りよっていう方につきましては、JAL グローバルクラブへの入会や、マイルの有効期限、無期限ということでですね、日常生活のご利用に加え、出張や旅行、JAL グループ便での登場が増えれば増えるほど、ステータスランクの達成スピードもさらにアップ。フライオンサービス スタスにはない新たななな特典もごご用意とといいうここででざまますすののれれは、ね、どんなサービスを受けられるのか非常に気に気りますねある一定の、ね、レベルに達成したらより多くのフライオンポイントをいただくことができたりとかねなんかそんなような特典とかもあったりするんじゃないかなって個人的には思いますねなので、まあ、飛行機にめちゃめちゃ乗ってです、ね、スピード型で達成される方と、まあ、無理なくです、ね、日常の生活を利用していただくことによって クレジット決済だったりとか、その他ね jal グループのサービスを利用していただくことで、上級ステータスを獲得していただくこともね。できるようになるということでございます。はい、そしてね。気になる jal マイレージバンク会員向けのステータスプログラムについてということでですね。今継続につきましては、フライオンポイントのね。プログラムにつきましては、サービス概要。これはねまだ継続でございますので安心ですね。これからね。あの jal グローバルクラブ。 目指される方だったりとか、毎年ですね、ダイヤモンドステータス、JAL グローバルクラブプレミアムをね、えー、獲得したいっていう方につきましては、フライオンポイントを獲得することによってですね、ももしくは登場回数をこなすことによってですね、ステータス特典を獲得するっていうのは今まで通りでございます。で新ステータスプログラムにつきましては、生涯の JAL グループ便での登場航空以外のサービスの累計利用実績、新ステータスポイント数に応じた ステータスランクをご提供いただけるという形になっております。で、指標につきましてはですね、フライオンプログラムはフライオンポイント。そしてね、新ステータスプログラムはまだ名称はね、ひょっとすると変わるかもしれませんけど、新ステータスポイントっていうなんかね、名称が変わったポイントという形になります。で、提供ステータスフライオンプログラムにつきましては、クリスタル、サファイア、JGC、プレミア、ダイヤモンドと変わりはありませんが、新ステータスプログラムにはさらにですね、複数の新ステータスのランクができるという形になっております。 これはね、めちゃめちゃ楽しみでございます。なので、今までですね、過去ね、乗ってきたですね、登場履歴だったりとか、当然そのままね、継続するわけですけれども、2024年の1月1日以降につきましては、この新ステータスプログラムも新たにね、貯めていただくことができるという形になっておりますので、過去のね、登場履歴がどのくらい影響を受けるのか、 どのくらいの影響があるのかというのもね非常に注目のポイントじゃないかなというふうに思います、はい、そしてですね新ステータスプログラムの開始時点の新ステータスポイントの取り扱いとありますが新ステータスプログラム開始時点で障害フライト記録 JAL マイレージバンク入会日以降にマイル積算対象運賃でご登場いただいた JAL 国際線通算登場マイル数または JAL グループ国内線登場回数を新ステータスポイントに 換算して積算いたしますということなので今まで載ってたものにつきましてもね、無駄には一切なりませんのでまあ、ましては、ね、2023年中乗っていただいたやつも実際にね、積むことができますのであらかじめ、ね、積んでおくっていうのも一つの手じゃないかなという風に思いますまあ、まだどんなね、サービスかわからないけれども積んでおくっていうのも面白いかもしれません新ステータスポイントがステータスランク基準を達成したお客様は JAL カード入会などの所定の条件を満たすことで新ステータスプログラムの特典をご利用いただけます対象となるお客様は2024年1月以降 順次ご案内いいたしますすととうことですねなので2024年1月以降にご案内が来るという形になります。で、このサービスの詳細につきましては2023年の秋口ぐらいにご案内があるという形でございます。 障害フライト記録以外の日常生活におけるサービス利用実績のカウントはあくまでも2024年1月より開始ということになっております、はい、そして、ね、気になるこの JAL グローバルクラブに関するお知らせでございます新ステータスプログラム開始に伴い2024年1月より JAL グローバルクラブの制度サービスが一部変更となります詳細につきましては2023年秋ごろにです、ね、JAL ウェブサイトにてお知らせいたしますということでどのような、ね、変更になるのか解約になるのか改善になるのか まあ、もしくはですね、私、最悪のケースはですね、JAL グローバルクラブをお持ちの方でもですね、ある一定数の基準を毎年こなさないとですね、ラウンジに入れないとか、なんかね、そんなような制約も加わりそうな、なんかね、気配もあるんで、ちょっと怖いなというふうに思ってますね。うん。これはね、ちょっと怖いです。はい。で、この下にですね、JAL グローバルクラブ入会基準の変更とありまして、現行の基準はですね、JAL マイレージバンクサファイア以上の達成、クラブ A カード、クラブ A ゴールドカード、 JAL、ダイナースカード、プラチナのいずれかを保有されている方という形ですね。新ステータスプログラム導入後の基準につきましては、所定のステータスランク以上の達成が、ね、まず必要となりまして、かつ、クラブ A クラブ、クラブ A ゴールドカード、JAL、ダイナースカード、プラチナのいずれかを保有されているということは、まあ、変わらず必要になるという形になります。 なのでこのね所定のステータスランク以上っていうのはどのくらいのレベルなのか、まあ、またその中でもですねある一定のレベルによって受けられるサービス受けられないサービスがあるのかどうかっていうのは非常に気になるところでございますで現行基準での入会につきましては2023年1月1日から2023年12月の31日までの登場実績により達成された2024年度資格までとなりますのでそれ以降はですね新たな新基準という形になりますので年内ねフライオンポイント2倍で頑張って なかなかね、タイトですけど、厳しいですけども、まあ、もしくはね、通常通りになるとは思いますけど、2023年中にね、JAL グローバルクラブ JGC を獲得するというっていうのも、まあ、一つの手じゃないかなというふうに思っております。はい、いかがでしたでしょうかまあ、本当にね、気になるサービスでございます。まだね、ヒヤヒヤしてますよ。解約なのか、改善なのか。まあ、でも私個人的にはですね、まあ、ANA さんもね、ライフソリューションサービスをいくつかクリアして、あと ANA カードでね、決済額に応じて、 ダイヤモンドだったりとか、さらにね、上のですね、ステータスを獲得することができたりとか、まあ、それに結構近いのかなというふうに思います。まあ、ただね、面白いのが今までのね、累積、えー、登場実績なども、そのポイントにね、加算されて、まあ、障害的にですね、そのステータスを育てていくことができるというっていうのは、もう一つ大きなね、メリットなんじゃないかなというふうに思います。まあ、毎年ね、ダイヤモンドで毎年毎年修行するのもありつつ、 生涯をかけてですね、実績を積んで獲得していく得点、ステータスっていうのもね、出てくるっていうのは非常にね、個人的には面白いなというふうに思います。まあ、今まであったのはね、ライフタイム制度っていうのはあったりするんですけど、それとはまた違うね、得点を受けられるっていうのは面白いんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、皆様も予想でも結構ですので、私はこう思うよとか、